韓国はご機嫌斜めだそうです。どうも、政治いろいろの学部です。日本では2021年9月下旬に自民党総裁選が行われ、岸田文雄氏が新総裁及び内閣総理大臣に選出されました。首相交代に伴い10月15日に 日韓首脳会談が行われましたが、なかなか単純な話ではなかったようです。中央日報からの引用です。韓日首脳間の電話会談が、両国が互いに不快感を表する規制のように働いている。岸田文雄首相が今月4日に就任して以降、特に 韓国のムン・ジェイン大統領との電話会談を通じた挨拶が遅れている上に、これを調整する過程で日本側の突然の日程変更要求まで加わりながらだ。ムン大統領と岸田首相の電話会談は15日が有力と見られている。ただし、確定した日程ではないため変動の可能性は依然とある。韓国外交部当局者は14日、 現在、電話会談推進を念頭に置いて、関連日程を調整中とし、現段階で電話会談の実現がある程度の段階に来ているとか、いつ開催されるとかを話せる状況ではないと伝えた。岸田首相は4日の就任以降、アメリカやオーストラリアなどの友好国はもちろん、様々な葛藤が入り待ちる懸案で、 トゲトゲしい関係に置かれた中国、ロシアまで6カ国の首脳と電話会談を終えた。これらの国々はいわゆる日本の最優先グループに分類されるが、韓国はここに含まれなかった。地理的に最も近くて自由民主主義という革新価値を共有する隣国であるにもかかわらず、韓国首脳との電話会談が優先順位に入っていないということだ。 ここには、慰安婦、強制徴用などの歴史問題と、福島汚染水排出などの懸案まで重なって悪化した韓日関係が反映されたと分析できる。首脳間の電話会談を韓国側に露骨な不満を表示する手段のように使う日本の態度に、韓国政府の雰囲気も次第に冷めつつある。特に外務省と官邸は当初から、 早期に実施する国のグループに韓国を入れない方がいいとの認識で一致していたという報道まで出ていて、青瓦台内部では、韓国との電話会談をいつまで先送りするのか見てやろうという話まで出てきたという。これに関連し、政府行為関係者は、文大統領と就任電話会談の遅れはそれ自体が日本が韓国側に送る、 不満のメッセージとしか解釈することができないとし、ムンジェイン大統領との電話会談時点を決めるのは日本の選択だが、我々もまたその時点を操り上げるために、停止制に出たり、日本に要請したりする意向は全くないと話した。とのことで、いかがでしょうか。まあ、要するに韓国側は日本に対して、 我が国を後回しにするとは何事だとご機嫌斜めというわけですね。実際、岸田新首相は10月14日の時点で、アメリカやオーストラリア、中国、インドなど6カ国との電話会談を終えているのですから、韓国が後回しにされたと言われても仕方のないことです。しかしながら、日本と韓国が背負う歴史的背景、因縁を考え合わせれば、 電話会談を後回しにすするる理由も自然と見えてくるはずです慰安婦問題、徴用工訴訟、日本企業に対する不買運動、戦後からずっと韓国は日本に対してあの手この手で因縁をつけてきました。韓国としては歴史的事実に基づく論理的で真っ当な抗議と言いたいのかもしれませんが、これは世界的に見ても完全なる因縁です。 何しろ主張の全てに全く根拠がないんですからね。特に慰安婦問題や徴用工訴訟では偽の銅像を作ったり、国内の歴史教科書の規律を書き換えたりと好き勝手に捏造を繰り返し、国際社会に向けて自分たちは被害者だと訴えています。そして二言目には決まって金をくれと繰り返す。 まあ、相手の目的がはっきり見えている分、ある意味で分かりやすいと言えるかもしれませんが。就任以来、韓国との首脳会談のタイミングをじっと伺ってきた岸田新首相ですが、10月15日になって、ついに電話での会談に踏み切ります。18時40分ごろからおよそ35分間にわたって行われた電話会談では、 慰安婦や徴用工といった歴史的懸案事項について双方で再確認した上で根本的解決に向けたプロセスについて話し合われました。とまあ日本側はかなりマイルドな表現に留めていますが結局は今回も形だけに終わったということもっとはっきり言えば何の中身もなかったということです。慰安婦や徴用工に関して日本側は 韓国に対し適切な対応を改めて求めましたが、韓国側は相変わらずののらりくらりとした態度で、具体的な解決案を示そうとはしませんでした。そればかりか、韓国側は、解決のキーポイントは日本側が握っているという態度を示し、すべての責任を日本に丸投げするかのような対応を見せています。これではまるで歴史問題が 一向に解決しないのは日本が全部悪いという言い方ですよね。そもそも慰安婦にしても徴用工にしても歴史問題ではなく韓国側が一方的にイチャモンつけているだけなんですけどね。日本としては絶対にこの酸素を忘れてはいけません。韓国側は電話会談が行われる前の段階で会談の日取りがなかなか決まらない理由について 国内の政治的な理由ではないかと憶測を流していました。岸田新首相が国内の保守層に向けて極限取りをしているというのですが、もちろんこれは単なる言いがかりであり、何の根拠もありません。あくまでも日本側は関係各国とのバランスを考慮し、国際社会の情勢を考え合わせた上で、慎重に会談の日程を決めているだけです。角度を変えれば、 韓国とは時間をかけて話し合わなければならないから、あえて順番を最後にしたという見方もできるわけで、あちら側に一方的に激怒される筋合いは全くないのです。だいたい自分たちが一番だと思ってるからこそ、こういう言いがかりがつけられるわけですから、思い上がりにも程がありますよね。正直、岸田首相としては、こんな文句ばかりの国とは電話会談さえもしたくない。 というのが本音だったのでしょうが、韓国国内でこれ以上根も葉もない憶測が流れるのを避けるためにやむを得ず電話会談に踏み切ったのでしょう。まあギリギリのタイミングではあったと思います。さらに腹立たしいのは、韓国側が今回の電話会談について、日本に対して一本取ったというふうに受け取っている点です。あちら側にしてみれば、こっちがしつこく突っついたから、 日本がようやく重い腰を上げたぐらいの認識なのでしょう。それだけならまだしも、電話会談では飽き足らず、対面での会談を要求しているというのですから、ずズずうしいにも程があります。現状、どの国とも電話会談や書面でのやり取りとなっており、新型コロナウイルスの感染状況を考えれば、無茶な要求をしているのがわかるはずです。韓国国内でも、 コロナを抑えきれていないというのに。そうした状況があるにもかかわらず、この後に及んで、電話ではなく顔を出せと言ってくるのは、ズうずーしいを通り越して傲慢としか思えません。自分たちが置かれた立場を本当にわかっているのでしょうか対面会談の要求について、岸田新首相は、今のところそのような見込みはないと答えています。まあ、当然の判断ですよね。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 次の動画でまたお会いしましょう。